あ俺結構やっぱそういう意味で稚拙だなと思ったの自分が遊びたいことを作るっちゃうんだよねなるほどだから僕もともとゲームを遊んで暮らせればいいなっていう発想から入っちゃってるんででもまあそれは素直なゲームを作る原動力ですよねあそうですだから自分で作ってみんなで遊びたいんですよ もちろん、それが多数派だと思います。あ、まあ、そうですよね。それはそうです。はい、僕、自分で、例えば、極端な話で、ゲームブックとか昔書いたりして、はいはい。一緒に、クラスの子と一緒に遊んだり、もしくは、ボードゲームとか自分で作って、自分はね、あの、例えばさっきの落ち物ゲームとか、大の苦手なんですよ。はい、いや、なんか、それが信じられない。<笑> もうそうそ、えー、やっぱすごいプロフェッショナルだあの自分でプレーが苦手だったとしてもどういうふうに面白さが生まれるのかっていう原理は理解していたから作れた机に<笑> の, の吉田さんにちょっと似てる机にの吉田さんと話した時にあれこんな人俺ちょっと毛色違うぞと思ったのはゲーム作りとしてのすごい開発者としてすごいプロフェッショナルだったんだよね あダメ だ, だ、俺この人とは違うと思って、すごい尊敬してんだけど、全体的に違うと思ったらそこだったの。似てる、そこは。俺無理だもん。お僕最初から宣言するんですよあの。入社していきなり自分の直属の上司で僕パズルはダメですからねって。<笑>わざわざ。はい、僕あのシミュレーションとか実はあの戦略あストレテジーとかやるんですけど、僕パズルだけはダメですよって。<笑>へー。はい じゃあ今まで作ったこととはないと、はい、作ろうと思ったこともないですし落ち物パズルとか多少遊びますけどもうパズルって聞いただけでた<笑>と<笑>えば自分が苦手なジャンルもそれぞれにファンがついてたり面白がってるっていうふうに。 いいうう人ががるるののでああっったならば、はい、何ら何かの魅力や面白さがあるってことです、ね、絶対そうだと思いますだから自分は苦手なゲームでも遊びますし、はい、いやだからそこが信じられないんですよ何がヒントになるか分かんないですからねうわもうすごい探求心が<笑><笑>探求心がすごいもうなんだろうなここなんだろうなこのファンが感じ取ってるこの桜井さんと俺との落差というか<笑>その別にどっちがいい悪いという話よりかそのねギャップはね 子供なんだろうね、僕いや、あの、ね、本当はゲーム作りってそうあるべきだと思うんですよ、そうなんですかね。やっぱり。だって自分が面白いって思わないものを面白く、うん、いや、作ってもしょうがないっていう局面ありますからね、うん。自分が得意で、好きで、思い入れがあって、だからこそしっかり作るっていう。うん、それは自然なことなので。うん、なるほど。だけど、あの、立場の違いっていうのもありますよね。うん、自分はフリーなので。うん、はい。 フリーってことは与えられるお題を器用にこなさないといけないわけですいやだか ら, らそれですよ。もうこれが、<笑>それ、これがプロフェッショナリズムなんだね、本当は。だけど自分の苦手なゲームというかあんまり好きじゃないゲームをやれるのが僕すごいなと思ってて、僕はあの、もう極端な人の苦手なジャンルはオープニングで気がついたら寝てしまってるぐらいの勢いなんで。うん<笑> ちょっと無理なんですよね。えー、それはパズル以外には何が苦手なんですかパズル以外だとあのー、実はその、テキス僕あの、フィクションの、いわゆるテキストアドベンチャー系とかダメなんですね。ああ、なんでかっていうと、テキストアドベンチャーってゲームがダメと言ってるわけじゃなくて、あの構造的には面白いと思ってるんですけど、あの、僕、フィクションの話を、 映画とかの連続したアニメーションとか映画じゃなくて、映像物じゃなくて、文章で読むっていうのがダメなんですよ。あ、はあ、なるほど。文章で、ノンフィクションの本はすごい読むんですけど、フィクションとかファンタジー含めて SF とか、本当にない話を文字で読むのがどうしてもダメで。でも先ほどゲームブックがどうにかっていうお話をしてまして、ね。そうなんです。 あのゲームブックおかしい な, しいな、はい、ファンタジーなんですけど、うーん、分かんないです、ゲームブックだけ自分で文字も書いてました、確かに、おかしいな、俺、矛盾を抱えてるな、俺、<笑>うん、これでで例え ば, 例えばあの、その差は何かっていうことを考えることって、多分勉強になると思うんです、痛いとこ疲れたな、<笑>そういうところを見逃すのが僕の人生なんですよね。<笑><笑> やばいだから攻められてるとこ取られてるんですこれ い, い,、ね、いたたたたそうか<笑>そこもちろん攻めてはいないですいやわかりますわかります<笑>鋭い鋭いなさすがにそうかそうですねというわけで事前にですね実はツイッターであのもし桜井さんに質問できるとしたらみんなだったら何を聞きますかという質問をしてました すごい数が来てしまって、正直全部はもちろん聞けない、ねえー。結構びっくりしましたね。あの、私もちょっとは拝見したんですけど、なんか特に海外の人がシンパルテナの話してる率多いな多いで勝ったです、うん。まあちょっと具体的なタイトルとかちょっとね、あれだと。あと、カービィってキーワードもいっぱい出てきましたし。はい。だ割と、割とあの、桜井さんの体調を気遣ってる人が多かったんですよ。うん、はい。なんか、 そうですね。はい。それは割と大丈夫ですよって言っといた方がいいような気がするんですけど。大丈夫ですよ。だ大丈夫ですか本当に。<笑>あの、今も言われてるんですけど、肩の故障というのをしていた時期があって。あの、痛くなるやつですよ、ね。ええ、それはだいぶ前だったけれども、もう治ってます。ああ。あの、いわゆる五十肩みたいなものになる時期ではあるんですが、五、は、十、いはい、肩って、あの、なんかこういう肩の痛みで原因のないものを言うらしいんですね。えー、はいはいはい。自分は、あの、 原因があって。はい。石灰沈着型腱板炎っていう。わかります。あの、なぜ か, か, かというと、私の妻が同じ病気に。あ、そうだったんですか、はい、えっ、ー、と、今年かかりました。初めて。今年はい、えー。今年は。で、これは何だろうって言って、最初はまさに痛めたんじゃないかみたいな、だったんですけど、全く桜井さんと一緒だったんです。なるほど。で、あ、あれ原因不明らしいですね。 うん、よくわかんないんですよ、ね、構造は分かって こ, こうなるとこうなるってことは原理は分かってるけどそのいわゆる原因が分からないらしいですよねまあとにかくレントゲンを取ったらなんか石灰質が確かにビシッと米粒状のものがあって、ね、手術で取れないのかなと思ったらそれはやめたほうがいいと言われる、うん、自然に、えー、なくなるらしいですよねその自然になくなるのが結構かかりましたけどねああそうですか もう、あの、辛い時にはブロック注射までして。あそうですよね、うん。私の妻は、あの、首に出ちゃったんで。あ、そうですか。うそれは大変だ。こんな、モビルスーツみたいになってます。<笑>動かないみたいな。いやあ、本当に、本当に多かったんですよ。桜井さんの体調を気遣う系の質問が。皆様ありがとうございます、はいあのー、そして申し訳ありません。これは大丈夫です。一番多かったんじゃないかな。なんか、質問をって言ってんのに、 桜井さんの体調について聞いてくれっていうのが割と多かったですね。これはちょっと驚きましたね。今の疾患で一番悩ませてるのはドライアイですね。ああ、ドライアイはこの業界にも多いですね。はい。まあしょうがないですけど。目薬やっぱりさしてさしてますね。僕そういうのがないんですよね。僕肩も凝らないんです。あ、羨ましい。肩凝りますか凝ります、凝ります。小野さんもすごい肩凝るって言ってて、僕肩凝りゼロなんです。 あの、私は凝ってるんだけど自覚がないんですね。あ、あ、ってことはじゃあいいじゃないですか。いや、それが、ええ、あの、やっぱり苦しい時もあって、あ急に来るんですなんか、重たいのは分かってるんだけど、それが別に、あの、苦であるというか、ええ、そのために何かしようという気が起こらなくて、マッサージに行くと、何ですかこれって言われる。あ、何ですかこれあ、ええ、それは。 生霊ですよ。違いますね。<笑>幽霊です。<笑><笑>違うのかな。いやー。紅茶とコーヒーどっちが好きですか。両方好きですよ。<笑>意外。意外だ。で、あとね、これ面白かったですよ。 好きな帽子の種類っていうのを聞いてくれた人そんああ、自分は帽子は長年あれですね、つばひろのハンチングを被ってますね。ハンチングが好きな理由は何ですかその探偵に憧れるとかそういう。いや、あの、実は自分は頭の径が大きいんですね。あ、そうなんですか ?62、3あるんです。ああ、大きい。なので。え、本当ですかはい。あの、普通の帽子が実は入らない。えー、はあ、意外俺の方が ど, どう見ても大きく見えるけど。 俺はの頭が髪の毛のせいでブロッコリーみたいになってるん、ねうん、で、えー、とちょっと今の帽子をかぶってみますねはいはいはいぜひぜひ今愛用してるのがこういう帽子なんですけど<笑>しかもそれをかぶるとより小さく見えますね<笑> あの、意外とこうやって普通に立つと、はい、頭でかくて、はい、えっ、ー、と、ちょっと細めなので漫画体験みたいなんですよ、ね。あ、そうなんですね。えー、そう意外だと。あ、だからそれでそういうスタイルを自分で、えー。そもそもが帽子の選択肢って少ないわけですよね。そうなんですね。その中で、えっ、ー、と、こういうつば広のやつっていうのが、はい、ここ広いんですけど、はい、他になかなかなくて、はい、今もこれも直しながら何年も使ってるっていう感じいやだ。僕は、 帽子かぶんないんですよ。あ, あの、なぜかというと、ちょっと、日本でいうところのちょ、ちょっと、ちょっと、いわゆるあ、犯罪者っぽくなるんですね。そょっと、さん、ちょっとお借りしていいですかあ、はい、はい。ご<笑><笑>らん、だって。<笑> 桜井さん、何だんう。おおーってなっちゃったやっぱり、俺、鏡みたいなのは分かんないけど、泥やっぱそうだよね。いや、でも、ほそうなんだよ。いや、あの、泥棒とは全然思わないんですけど、なんか、あの、バックボーンが見えてくる。ですよね。真ん中のバックボーンが見えてきまっててそうなんです よ, 被らないんですよ、ね。なるほど。そうなんですよね面白い。面白いですね。 ストレスをどうやって解消しているのかっていうストレスはまあた、ね、まってく一方ですよねストレスが多いんじゃないかってみんなが思ってるからこの質問が来るんですよあの小野さんが僕にこの質問来たことないです、はい、<笑>なるほど、はい、いやもちろん悩みながら作ってるようなところもあるしストレスはたまりますけど、えー、どちらかというと自分は我慢をする方なんですよねあの人に相談したりとか絶対しないねそうなんだそこはイメージ通りですね、うん、だけどあれですね 運動はしなきゃダメですねえ エ, アロバイクエアロバイク以外にもいろいろやりますけどエアロバイクを何故かやってるって知ってる人がすごいいっぱいいました。 あの、自分の場合はエアロバイクしながらゲームやりながら横のテレビも見るっていうような生活を、れそれをやってるっていう。みんな YouTube で配信してほしいそうです。<笑>いや、嫌です。<笑>いやばそうでしょうね。それを配信してくれっていう人が不思議なことに結構いて、あれびっくりした。何が楽しくて配信をしなければいけないですか<笑>な。僕もそれを見たがる人ってどういう人なんだろうなって。<笑>すごい。あの、ほんとそうなの。桜井さんってほん、ね 本当にミスリアさんだよね。プライベートが全く見えない方なので。だけど、運動でやっぱり気をつけなきゃいけないなと思って、えっ、ー、と、ダンベルを持ち上げてるんですね。ああダンベルあるんですか片手18キロぐらいのやつをああ、そこそこ重いですよ。こう上に上げたり、それを酔って持ち上げた瞬間に腰ぐきってきたんですああ、腕じゃなくて 腰, 腰が、腰が来るわけですね。 <笑>ぎっくりからって思ってそーっと下ろしたりして様子見てたんですけどまあ大丈夫だったんですけどもしもここで腰をやって何年も響くっていうようなことになったらえらいことになるんでそうですよね気をつけてください気をつけてます気をつけてますっていうか気をつけます僕はさっき言ったように僕の原動力はひたすらゲームを本当に僕遊びたいのでないものは作るしかないもしくは。 あのこの業界にいいいればるるだろううと思っているっててやっぱりあの根本的なお話というかああ特にテクニカルでもない何でもない根本的な話としては、えー、やっぱりユーザーに喜んでもらいたいという以上のものはないんじゃないですか。あ常に、えー、というかあのほぼ多くの仕事っていうのはそれを受ける人がどう考えるかっていうようなことに専念しながら作ってますね。んなるほど 企画書とかも、うん、あの、それを見た人が、えっ、ー、と、これからゲームを作るのに、どのような情報が必要でどうなのかっていうようなことを考えながら作ってるし、その文章を作ったり、絵を作ったりしてるような最中も、見ている側がどう感じるのかっていうことをよく思いますね。なるほど。それが原動力なんですね。それが、まあ、あの、もちろん、 コンピューターを相手にしているわけで、はい、コンピューターって何の融通も効かないやつですから、はいはいあの、うまくいかないことだってあるし、反省 す,、ね、するところだってあるし、なんだけれども、基本的には、えー、とゲーム作りは最終的に届くユーザーのことを考えるべきでなるほど、そうしている。という、そのためにはいろいろ細かいことも必要だということですね。ってことですよね、えー。その細かさのレベルがちょっと僕らと違うんだろうな<笑> そんなことないですよ。平均睡眠時間何時間ぐらいですか。六時間ですね。あ、あんま変わんない。同じ。あ、でも、俺割とショートスリーパーな方なんで、まあ、毎日別に四時間ぐらいでもいい方。で終わる。何時ぐらいに。まあ、えー、っとですね。二時半ね、八時半起きぐらいが多いですね。二時半、あ、まあ。 いや、これは同じだったんだけど、ね、あの子供のせいではや、うん、あの早く寝なきゃいけなくなっちゃったんでちょっとペースは狂いましたね。聞聞いいいかかかりんんでけど、たたっってなそれれれるる人多こね、ゲームで聞かれる人はあまだ いや、そんなことないでしょう。ゲーム業界の人って、やっぱり相対的に結構若々しいと思う、ねはい。若いというか、年齢不詳って言われますね。そういう意味で言って。でも、桜井さんは、桜井さん若返ってるぐらい言われてますもんね。いやー、本当に自分では年取ったなーって思いますよ。いろんなところが。まあ、もしもそういうのがあるとしたら、 あんまり日に当たらないというか、<笑>えーえー、日に当たることについて、ちょっと気をつけるということはありますかね。えー、紫外線か、やっぱり。うん、あの、昔は例えば、オープンカーみたいなものも乗ってたりはしましたけど、はいはいはいはい、だけれど、はい、最近はそういうのは避けるようになりましたね。なるほど。僕なんて15歳からあのヨット乗ってたんで、<笑>上からとあの海面で跳ね返った紫外線ってずっと紫外線を浴び続けてるんで。あ、あとね、これちょっと面白い質問だったんですけど、 <笑>えっと僕お互いの第一印象っていうのを聞いてきてる人がいるんですよなるほどで。僕は櫻井さんはメディアを通して最初知ったのででも第一印象とあの今の印象が変わらない人もさっき言ったように珍しいなと思ってて僕は櫻井さんはその最初から見た時に何だろうな 修行僧じゃないけど本当に修行僧、修行じゃないけど<笑> こ, ののいい<笑>この人プロフェッショナルなんだろうなちゃんと言えてないこの人プロフェッショナルなんだろうなっていう印象なるほどのまま申し訳ないんですけど今はまま変わってないですよ私は原田さんの印象というとなんて言うんでしょうね、はい も、えー、ともと雑誌とかメディアとか、えーえー、インタビューとか受けられていたわけで、はいはいはい、そちらの方から知ったというのが先ですけど、はいまあ、それを、えー、と最初に思ったこととか今思っていることとかを統括して言うなら、はいはいはい、すすごく熱心に分析しますよねう そ, ううそしてあの、ユーザーとかについてもかなり熱心に話を仕掛けるというか。はい それは何においても熱量が大きい人だなぁとは思ってましたそうですね熱量はあるかもしれないですね、うん、あの<笑>来るメールも結構ズワッと長かったりしますもんねはいそれは小野さんにも言われました、ね、長っって、はい、いやあの長いのが決して悪いことではなくて自分はあの一言で熱意だと思ってます、はい、ああなるほど、はい、僕あれもう手が動いちゃうんですでもう言葉打ってるより先に 気持ちがいっちがっゃうから<笑>見直さずに送信したんですなるほどああ自分も見直さないこと多いなあ本当ですかあのスピーディーに上げなければいけないのでああなるほどとにかく慣習とかは何十通とかもたまってると、うん、すぐにこなせる、まあ、すぐに返すってことが大事なんでダらダらダらダってでゴージありますねもしゲームハードをデザインするとしたらデザインっていうの意味が多分あの外見って意味じゃないんでしょうけどどんなゲームハード を、になるんでしょうかと、桜井さんが作ったら。例えば、脳で意識するだけで動くとか、まあ予算とか実現可能かどうかちょっと置いといて、置いといてくださいと。で、それで置いといた場合に、桜井さんやったらどんなゲームハードを作りますかと。これは僕にも聞かれてるんですけど、なぜか。あの、それは、どうなんでしょうね。あの、言える範囲というか、ね、なるほど。いや、あの、そういう質問ですから、はい、あんまり真面目に答えないようにすると、はい 脳でコントロールできると言うんだったら脳でででで考えただけでゲームががきるのが一番ですね<笑>携帯できますからね<笑>携帯っていうか一番楽しいですからね、はいうんまあ、あの自分はゲームを作るのがこんなに難しくって大変なことであるっていうことが、はい、やっぱり何より問題だと思っているの で, でとりあえずゲームを遊ぶことということよりも、はい、自分が考えたこと思ったことをわーっとすぐに。 3D ポリゴンでもいいしゲーム内容そのものでもいいけどとにかく、えー、とコンピューターに蓄積しなければいけないことというのをかなり省いて出せるようにしたいっていうことが実現できたらそれ絶対一番いいですよねええ究極の答えが出てしまいました<笑> とにかく例えば 3D デザイナーとかも自分が思い描いている 3D のものがあって、はい、それをマウスというようなものを使って画面の中に落とし込むということにものすごく心を砕いているというかそうでですすねね頑張ってるわけですよ、ねはい、その手間、なるべくなくならないか な, な, な大昔から思ってますなくなってはきてるんですけどなかなか、うん、取れない障壁でもあります、ね。確かそそれががう、はい、ういうが一番 できればいいですね。だからやっぱ作ってる側の視点になっちゃうんですよね。ゲームディレクターやってるわけじゃないですか、長く。まあそうですねで。ゲームディレクターとゲームプロデューサーの違いというか、いわゆるゲームプロデューサーってどういう存在かどういうものなのかっていうのは、割と世の中的にはやっぱちゃんと、ちゃんとっていうか、これいっぱいいろんな形があるんです、どれっては言えないんですけど、桜井さんから見た時のゲームディレクターとゲームプロデューサーの違いとか、もしくはゲームプロデューサーってどういう存在に見えてるかとか、そこはちょっと聞きたいですね。っていうのを質問があったんですよ。まあ、はい。 分かりますそれ、分かりにくいですもんね、外から見てかりにくいんですよプロデューサーといっても、ディレクター前としてインタビューに受けてる人もいるし、ディレクターなのに表に全然出てこない人もいるし、ね。<笑>いますはい あの簡単に言えばディレクターは文字通り監督 で, そうです、えー、とゲームの中身をすべて考え作り、はいろいろなスタッフに指示をする人で、はい、プロデューサーというのは、えー、とそのチームを運営するためのお金やマネージメントをする人ということが鉄則なんですけどうす、ねはい、これどうやらメーカーによって全然言い方が違うらしいというのも違うんですよびっくりするほど違いますよね。はい ね、いや、当然ディレクターなんだから、モデルも見る、モーションも見る、エフェクトも見る、すべて見るっていうようなのが間違いないし、あの自分で、えっ、ー、と、企画を考えるし、はい、えっ、ー、と、操作系や、ルールや、うんはい、えっ、ー、と、いろなモードや、そういうようなものを提供するっていうのがほとんどかなと思ってたんですけど、はい、ディレクターだけど、一部しかやってないとか、プロデューサーだけど、ディレクター的なこともやるとか。わ か, かります。僕、プロデューサーなのに、モデルとか、 音、うん、なんかあのそういうところがやっぱり今の質問に代表されるような実態を分かりにくくしているっていうことの一つではあるんだなと思、ね う, ね、うんですねだから知りたいんでしょうね、はい、これね、まああの。いろいろな人が、えー、自分の考えで何かをやろうとするとそれ先導を多くしてなんとやらと言いまして、はいは い, はい、あのいろいろ瞑想しがちなんですよね。そうですよね それを一つの方向にここを進めっていう館長の役がやっぱりディレクターが。です、ね。ディレクターですよね。プロデューサーがいや、こっちに行くべきでしょうっていうふうにするのは本来はするべきではない。おっしゃ通るとおりだとなるほど。桜井さんの夢って何ですかっていう質問が何個かあったんですよ、これ。うん、それは答えにならないですね。なんないですよね。ええ、夢って僕も確かに原田さんの夢って何ですかって何だっけって感じで。<笑>パイロットになりたいですとかそういうやつか<笑><笑>そう。 今, 今からですから<笑><笑>あ、僕、僕いっぱい変わってるんで、夢が。はい、僕はあの、ある時に急にゲーム業界行きたいになったんですよ、うん。自分は具体的なもんはなかったですね、うん。そういう小学生とかっていうあ。そうなんですね。僕、小学校の時は科学者とか、うん、あとはお父さんがやっぱ消防だったんで、火消す人とか。 ちょっと、ね、あのそういう質問されると困っちゃう子でしたねあ、うん、あそうなんです、ね、と言われましてもっていう感じ、ね、<笑>割とその頃から結構こう冷静な感じでいやー冷静かどうか分かんない何も考えてなかっただけかもしれないですけど、うん、そんなこと聞いてどうすんのって思ってああでも確かにそうですよね、えー、お待たせしました 次はマダイの塩になりますはいありがとうございますどうぞお仕上がっください、はい、美味しいんでしょうね<笑>だといいでかうんやっぱりうまいですあーもうあざす美味しいですよねすこれも質問で来てたんですけどねこれ僕も聞かれてもなかなかあれですけどゲーム業界全体のまあ次の方向性についてみたいな 次の方 向, 性の方向性つまりそのゲーム業界はこれからどこへ向かうんでしょうかって意味合いのこれ海外の質問なんですけどいやーそんなもんゲーム業界にいる人が、あのー、考える方向に行くんじゃないですかね。やっぱそうですよね。てか、あのー、こうなるとレギオンというか集団ですよねそそうなんです。はい、その集団が自分の進みたい方向に一つ一つが動く結果としてゲーム業界がなされるっていう感じだから。はいはい 全員で芯を持ってじゃあカジュアルに振ろうとかいうわけではないの で, すそうです、ね、カジュアルに振りたい人もいればマニアックにしたい人もいて そ,、ね、そ, のそれぞれの好き好きに走った結果としてゲーム業界がどうなるかが決まるだけど、はい、やっぱりあのそれぞれで好きなことをしようとしすぎるとどこもかしくもレッドオーシャンになりがちではあると思うんですよね、うん、やっぱり人気ジャンルっていうのはあるしありますね、うん 特にインディー界隈とかではなんか自分の好きなものを作った結果として競合がすごいいっぱいいるとかしかもあその作った結果インスピレーションを与えて余計にそれが増えるっていうのはありますよねまあそうですよねあのさらに自分ならもっと良いものが作れるかもなんて思い始めると大変だからあのゲーム業界の中で 何が流行ってるから、えー、とそこから逆張りをしようっていうようなことも、うん、たまには考える必要があるかも、ねあそうですね、す逆張りは考えた方がいいかもしれないですね逆張りってわけではないんですけど、えーえー、と話題にも上がってたシンパルテナなんですが、はいはい、あれもともとの企画が 3DS という新しいハードがあるらし い, はい、はい、ということを前提に、はい、その頃 DS でタッチジェネレーションズが流行ってたんですね。はいはい タッチジェネレーションズつまり、えー、と全体的に小さいサイクルで、はいえー、と例えば脳トレとか、はい、なんかあのゲームとはちょっと違うんだけれども、はいえー、といろいろな効果が得られそうなものとか、ねはい、ちょっと遊べそうなものとか、はい、文字ピッタなんかもその「あ頃まさにタッチ・ジェネレーションズ」って言ってたかもしれないですけど、はいすねはい、なんかそういうものがある中で。 これからもその流れというのは少しは続くだろうと思って、はいはい、なので、えっ、ー、と、ゲームをしっかりと遊べるようなものを作ろうということで、あ新パルテナの企画を立てたんです、ね。そうだったんですね。まあ、もっとも、あの、パルテナを使うっていうふうに決めたのは、うん、えっ、ー、と、企画の骨組みを作ってからですけど。うん、あ、その後だったんですね。パルテナ骨組みを作ったと言ってもてあの、もちろん企画書に最初から書いてあったっていうようなぐらいの、えーえー、と骨組みですけれども。あ、そうなんですね。 FPS じゃないや、TPS を作る。はいはいはいはい、えっ、ー、と、3DS で奥行きがあるから TPS があり、はいはい、えっ、ー、と、でもその奥行きというのは小さい画面だからものすごく小さいので、はい、人がただ一緒にいるっていうような、人対人の対戦ではなくて、はい、相手は何倍も大きいっていうような設定にするとか。はいはい、ロジカルですね。ロジックですよね、そうすると。るだからあの もしもそれで、タッチジェネーションズが流行ってるから、その方向に行って、わーって言うと、はいはいはい、みんな列島車になるし、固い土地のほうでお客が、需要はあるけれども、ないっていうよことになる。ね、ある意味、逆張りだったわけですよね。うんまあ、それに比較的近いのかもしれないですそうか、そうだったのかな。 パンケーキとワッフルどっちが好きですかって質問が来てたんですうん、パンケーキですかね<笑>そうですか<笑>いやあの、実は両方好きですけど<笑>僕も両方好きなんですけど<笑>